ご視聴ありがとうございます。ちモちモです。レンガ橋に合わせて、c 1 1蒸気機関車を走らせてみました。蒸気機関車とレンガは、とても似合いますね。新橋駅のあたりをイメージしてます。 今日は、この本を紹介します。1895年、京都電気鉄道が、直流500ボルトで営業を開始しました。東京では、1904年、中央線のお茶の水駅から中野駅が直流電化されました。交流電化では、1957年に仙山線及び北陸本線が交流電化されました。 新幹線も交流電化で走っています。現在、東京を走る電車のほとんどが、直流で走っています。電車の上についている線を河川と言います。河川とレールの間に直流電圧がかかり、電車がスリスリッとしながら走ります。河川とレールの間に流れる電気は、約5から10キロほどの距離しか流せません。その距離を、既電区間って言います。 起電区間の境目を、エアーセクションで電車が止まり、火を吹くのは、セクションオーバーというみたいです。架線を重りでピーンと張っているところは、セクションジョイントと言います。車両側は、パンタグラフで架線から電気を取ってますね。皆様が大好きかっこいいシングルアームパンタグラフは、フランスのフェブレー社が特許を持っていました。 特許が切れたので、日本でも開発されました。昔のひし形パンタグラフは、雪が降った時、雪の重さで、折りたたまれてしまっていました。シングルアームパンタグラフは、そんな問題も解決です。車両を走らせるための、地上側設備の電力供給についてや、車両側のパンタグラフについて、この本に書かれています。 面白そうな本でしょということで、ご視聴ありがとうございました。